ソロができるようになりますなので、えー、頑張って練習してみてください本日は以上になります今日も最後